あるんですが、そちらが高さ117メートル、そしてこちらえパレットタウン大観覧車が、えー、115メートルで3番目となっています。このあたり一帯はパレットタウンと申しまして、臨海副都心の青海地区です。 この大きな観覧車を中心にトヨタのショールーム メ, メガウェブまたフランスイタリアをイメージして作られましたショッピングモールビーナスフォートなどが人気の街となっています。 えー、こちらでですね右手がパレットタウンとなりますが皆様のすぐ右上ですね水色のレールが走っております先ほど、えー、通過をしていきましたけれどもユリカモベのレールとなりますこのゆりかもめですが海の向こう側新橋からレインボーブリッジを経由いたしましてこの臨海副都心の中の交通機関として走っております お台場え、そしてこの辺り青海その後ろ側に行きました有明、えー、抜けまして豊洲までを結んでおります今ちょうどまたね上を通過してますねゆりかもめえこちらはですねコンピューター制御で全て動いておりますことから、えー、運転手さんがね乗っていない乗り物となります モノレールにとても、ね、似た乗り物なんですがこのレールの上はコンクリート敷きになっておりましてこのバスと同じようにタイヤで走る乗り物です。